こんにちはみんな私はソニックハリネズミだ。今日私は彼女がサラと呼ばれている人を宣伝するよ。それは私があなたがそこにみんなをサインアップすることをおすすめします非常に楽しいチャンネルです。それはちょうどそれとさようならです。